ジュ「ドはドーナツのド」「レはレモンのレ」「ミはみんなのミ」「ファはファイトのファ」みんながんばりましょうね !See y o かなでした。